衣装を着たのが、ここにいる黄色いでしね。で、あそこに二人黄色いのが見えますよね。ちょっと紹介したいんで、紹介しておきましょうね。お二人出てきてください。で、あのポスターと比べて、あ、この子だなーっていうのはちょっと見といてくださいね。で、えー、ポスターに出るぐらいですから、踊りっもいいはずなの で, で、ね。後で皆さん評価してやってください。 それと、つ、えー、いでな話じゃないんですけど、去年のポスターもね、ちょっと持ってきました、あの白い衣装着たのが、見えますか、白い衣装着たの、これ、稲すの白ハッピーって言って、えー、子供の中で精鋭が選ばれてね、白ハッピーが着れるわけですが、はい、出てまいりはい、えー、一番中央でこう踊ってる、で、ちょっと左側、右側に後ろね、踊ってる、この二人の子がこ の, この子たち、ちょっとアピールしなさい、こっち側から。 ね、これが稲瀬の白ハッピーになります、はいでえー、もう一つ、ふささらのポスターちょっと上、もうちょっと上を上げてください、一番左側のね、えー、これが去年のふささら祭りのポスターですけども、これもよさこいのお祭りなんですが、そこに稲瀬のも交えてもらって、えー、今日ちょっと残念ながら来てないんですけどね、えー、あかりちゃんが出ています。 あの実はこうやって、あの毎年、えー、ポスターにも掲げられるほど、伊達れば頑張ってるんですよ。っていうことをまあ、今日もちょっとアピールしたいなと思ってえー、お流していただきます。印象に残りましたか？はい。残りましたね。はい、はい、で、今日はあのま端、あ、はあのこちらの祭りですからね、えー、青鳥のアピールはあんまりこうするつもりはございませんが。 えー「するございませんが」って言いながらうちわ持ってきましたんで<笑>あのでうちわを、えー、うちのスタッフがあの差し上げたと思いますからそーっとそーっと頂 い, いてくださいね、はい、であくまでも8番バスこれがスタートですからあ今日明日た、ね、2日間ですよね2日間、えー、しっかり皆さん楽しんでいただければよろしいかなと思いますはいここから「ひなセレの塩分30分」が始まりますので、えー、これからひなセレの舞台踊りをちょっとご覧いただうかなと思います えー、はい、じゃあスタンバイしてください。えー、お客様皆さんもですね、あのー、まあ。